演舞開演。どうも。私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日はこちらファミリまん混ぜて美味しい卵がけご飯風味サラの食べたいです。うん卵かけご飯みたいなこうイメージしたサラダでもあるんですが、そのにお醤油は入ってないんだなって<笑>醤油が決めてるわけもないです。その点で、ま チャンネル登録よろしくお願いします最初にたお醤油の香りはほんのりあったのですが食べてみるとやっぱり卵黄ごはとは違うかなと思いましたね オードサラダに卵といろんなものを混ぜたみたいな、そんな感じの味になってきました。まあ、それぞれ混ぜてはなかったんですが、ちょっと思ってたのと違うかなということで、こちらもテストをお手上げです。卵の味はやっぱり違います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演部